敵艦隊発見攻撃隊発艦始めてくださいアあクマご期待に応えます40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね皆さん私の指示に従ってください見つけたよ もっと向かい風なら。 やったー！やりました。私嬉しい！これから。 期待発汗始めてください 四機能艦隊第二航空戦隊の栄光、揺るぎません<笑>これが従来送還の実力ってやつよあーよかったー活躍できてコン 来ると聞け それだけ今日も高く遠くは飛んる始まりの朝日差しがさすホラモンを一度敵艦隊発見攻撃隊発艦始めてください あまり突出すると危険だわぶっ<笑><笑><笑>殺されてるか<笑> ーみなさい対空見張りもゲンとしてよろしくね第一攻撃隊、全機発艦よし友達だ、OK、頼んだわよ私だって航空母艦ですやります戦艦ローマ砲撃を開始する炭水化合 よし友永隊頼んだわよ どうだいないじゃないそこにいうう見せたでしょ えっ よろしくお願いいたします。